準備はよろしいでしょうか？さあ、まずは会場の皆様にご案内していただくすいません。ご挨拶いたしましょう。さあさ、あ皆様マインドでございます。どうかよろしくお願いいたします。どうもありがとう。まずはこの曲から。 はい、ありがとうございます。まずはあのプレミアム映画祭とにね。行われていた曲やです。サ<笑>ポリンクスお届けいたしました。さあ続き、ま